こんにちは葵です今日はツナグラタンをご紹介していきます保育園のグラタンのレシピはいろんな種類があるんですがこのツナグラタンもとっても人気です保存がきく食材だけで作っていきますのでなかなか出かけられないという時にもおすすめのレシピですそれでは早速作っていきましょう保育園完了し葵の給食室今日はツナグラタンですまず玉ねぎを切っていきましょう 盛大にやらかした玉ねぎは薄切りにしていきます玉ねぎは半分の長さで薄切りにしていきますツナ缶の油を切っていきます ツナ使うときは水煮タイプよりもこういった油漬けタイプの方が口の中でパサパサしないのでお子様が食べやすくなります保育園で缶扱うときはよく洗って熱湯をかけて消毒をしてから扱っていきましょう 砂はこうやってザルに開けてしばらくこのまま油を切っていきます次はマカロニを茹でていきましょう沸騰したお湯の中にマカロニを入れてで入れたらもうすぐにかき混ぜていきますでよくこのほぐしておかないとくっついて茹で上がってしまってくっついた部分っていうのは絶対にもう火が通らないので必ずこの時点でよくほぐします よくマカロニとかパスタ茹でる時ってお塩を入れると思うんですけど塩を入れる理由というのがマカロニに下味をつけるっていうのとあとアルデンテって言われている程よい硬さに仕上げるために食塩を入れるんですねただ保育園の場合は薄味で仕上げたいので下味つける必要もないですし柔らかく仕上げたいので食塩を入れなくても大丈夫ですマカロニは袋の表示通り茹でていきましょうここに9分って書いてありますので9分茹でていきます 9分経ったので火を止めてざるにあけていきますパスタの場合は茹で上げた後にくっつかないように油を回し入れると思うんですが今日はグラタンでホワイトソースと混ぜた時にしっかりと麺がほぐれますのでここで油回さなくても大丈夫ですもうここまできたらあとはフライパン一つで仕上げていきますとっても簡単ですここに無塩バターを入れていきます 味がしょっぱくなっちゃうので必ず無塩バターを使ってください。ここに玉ねぎを入れてよく炒めていきましょう。どっさりです、玉ねぎは。マカロニがこれぐらいの量なんですけど、玉ねぎを、ね、たくさん入れていきます。玉ねぎが透き通るまでは中火で炒めていきましょう。玉ねぎしんなりしてくるまではずっと炒めてなくても大丈夫です。放置して、時々炒めて放置してっていうのを繰り返します。 玉ねぎが少ししんなりして透明になってきたら焦げやすくなってきますので弱火にしてさらに炒めていきます。 焦げそうにになっっ、ね、ってててくくるると音音がパパチチ変わんですよそういうパチパチ音が鳴ってきたらそこから先は焦げるぞっていう合図なので大体いい玉ねぎを入れて3分くらい炒めてくると音がね今ちょっとパチパチって聞こえると思うんですけどこの音が鳴ったら気をつけて炒めていきましょう玉ねぎってオーブンで焼いてもそこから先柔らかくならないのでこの時点でしっかりと柔らかく炒めていきますじっくり炒めて玉ねぎの辛みをなくしてこの野菜の甘さを 最大限に引き出すっていうのがとても大切です今15分くらい炒めてたんですけどもう玉ねぎがだいぶしんなりして飴色になってきたので ここで一旦火を止めますで。もし炒める時間がないという場合はですね、ここにちょっと水を垂らして炒めにみたいな感じにすると玉ねぎも早く柔らかくなってほったらかしておけますので、時間がない場合はその方法でやってみてください。そしたらここでホワイトソースを仕上げていきます。今火を止めたフライパンに小麦粉を入れていきます。 で今の火を止めるっていうのがとっても大事なポイントで小麦粉っていうのは熱いところに入れてしまうとダマになりやすいので必ず火を止めてから小麦粉を入れていきましょうでしっかりと玉ねぎに絡まるまでよく混ぜていきます 玉ねぎにしっかりと小麦粉が混ざったらここにスキムミルクを加えていきます牛乳よりも脂質が低くてカルシウムとタンパク質が豊富なので保育園ではスキムミルクを使うことが多いですそしたらスキムミルクにぬるま湯を加えて溶いておきましょう高温のお湯ではなくぬるま湯で溶いていきますそうするとダマになりにくいです この後スキムミルクを3回に分けて入れていくんですけどその時にこういう風に注ぎ口があった方が入れやすいのであの今ね最初からこっちで溶いとけばよかったなと思ったんですけどあの皆さんは最初からこういった注ぎ口があるもので溶いていってください3分の1量をまず入れていきます 火をまたつけて弱火にかけながらこれをよくかき混ぜていきましょうこの時にしっかりと3回に分けて入れることでまたここから先もダマになりにくいのでここは慎重に入れていきましょうとろみがついてきたらまた2回目を入れていきますそしたら残りのスキムミルクを追加していきます しっっかり混ざっててとろみがついてきたらここで火を止めます木べらを下に引いて一瞬この道ができるっていうのかなフライパンがこう見えるぐらいまでとろみがついたらもうこれで火を止めていきますそしたらここに先ほどのマカロニを入れていきますで多分時間が経ってるので結構固まってると思いますこんな感じでただこれホワイトソースに混ざっていけば自然とほぐれていきますので心配しなくて大丈夫です うわ美味しそう<笑>マカロニがしっかりとほぐれてホワイトソースに馴染んだら油を切ったツナを入れていきますここに塩を入れて味を整えていきましょうお塩を入れていきます をたっぷり入れてるのと玉ねぎをしっかりと炒めて甘さを引き出しているのでお塩少なくてもしっかりと味が出ますそしたら耐熱容器にグラタンを流し入れていきます保育園で作る時はオーブンの天板にクッキングシートを引いてこの上に生地を流し入れて大きく焼くっていうやり方をしていますおお <笑>ずっしりそしたらここにパン粉と粉とチーズをふりかけていきます保育園でかける時はいつもこのパン粉の中に粉チーズを入れますで先にこの2つを混ぜてからかけていくと作業効率が良くなるのとまんべんなく行き渡りますのでご家庭で作る時も混ぜてからふりかけてみてくださいそしたらこれをまんべんなくふりかけていきます そししたらこれをオーブンで焼いていてきましょう最後にかけたパン粉と粉チーズ以外はすでに火が通ってますので上の方に軽く色がつくくらいで大丈夫です綺麗な色に焼けました仕上げにパセリを振っていきます 葵の給食室、室給食給食嬉しいなお手てもきれいになりましたそれでは、皆さんご一緒にいただきます、いい匂いしてる、おいしそうこのツナグラタンは子供にね、すごい人気なんです、いただきます、熱そう、うん、おいしい、優しい味。 塩分も少なめなのでとっても優しい味出てきてます少ない調味料でもツナの旨味と玉ねぎの甘みがしっかりと出ていますのでこれだけでもコクが出てますグラタンはオーブンで焼いて冷めていく段階でも少しとろみが強くなってくるのととろみが強すぎると口の中でモサモサしてしまってお子様が食べにくくなってしまいますのでホワイトソースを仕上げるときは固めよりも緩めの方がおすすめです保育園のツナグラタンは 子たちにもとっても人気なのでぜひ皆さんも作ってみてください小池イペのグラタンのレシピはいろんな種類があるんですがこのツラツラグラタンがいなくなっちゃったツラタン今日はホワイトソース別で作らずにフライパンで仕上げていくんですけど玉ねぎ炒めた時に一緒に仕上げていくんですけどその時に玉ねぎが今日も最後まで見てくださってありがとうございました この動画面白かったという方はぜひ高評価、チャンネル登録、それからチャンネル登録をするとベルマークボタンが出てきますのでベルマークを押してぜひ最新動画の通知も受け取ってください。